こんにちは G です。今回はラズパイ用の新しい Linux ディストロのお話。2022年10月末にベータ版が公開されたリボン o s のご紹介です。アーチ系のディストロなのでマンジャロやエンデバーの仲間ということですね。画面のサイトに リリース時のアナウンスがありますアメリカ生まれの若い若いディストロです Android アプリが利用できるンボックスをサポート複数のデスクトップをサポート画面のようにあまりメジャーじゃないデスクトップまでサポートされているようです複数のウィンドウマネージャーをサポート ラズパイでの利用に関しては画面のサイトに情報があります。画面のサイトから OS イメージをダウンロードします。ダウンロード ARM をクリック。ラズベリーパイ下のダウンロードイメージをクリックして、ダウンロードミラーズから GitHub または Cloudflare をクリックします。 ダウンロードが終わったらエッチャーで SD に焼きますラズベリーパイに SD を挿して起動ラズパイでは珍しいライブイメージで要はインストーラーが起動した状態になっていますインストールオフラインでは XFACE がインストールオンラインはネット接続が必須ですがデスクトップが選択できます少し待たないとインストールボタンが有効になりませんので注意ここでは「インストールオンライン」を選びます インストーラーは一般的な感じです日本語アジア東京ジャパニーズキーボードを選びますデスクトップは他のア r チ系と比較するため KDE プラズマを選択アドバンストは標準のままでユーザー名パスワードをタイプして終わり セッットアップボタンクリックでインストールが始まりますインストールはちょっと遅くて時間かかりますログイン画面ですディスプレイマネージャーは X11 ですね 自動画面ではウェルカムアプリが立ち上がってるんですが文字化けしてますねまずは文字化けを直さないとターミナルで画面のようにタイプしてフォントをインストールしますリブートすれば文字化けは解決してるはずです日本語の明兆とゴシックも ついでに入れておきますソフトウェアの追加と削除を起動して設定で AUR を有効化画面のように検索して JP 版をインストールこれも時間かかりますターミナルで 画面のようにタイプ続いて画面のようにタイプして文末に画面の産業をタイプして保存オーバークロックもやっておきます 画面のようにタイプします。文末に画面の語行をタイプして保存。リブートして有効化します。KDE システム設定の地域の設定から入力メソッドを選び、グローバルオプションを設定で、日本語の入力メソッドの切り替えキーを割り当てて、 日本語設定は完了ですテキストエディターがないのでケイトを動画再生には VLC と HARUNA をついでに HTOP と NEOFETCH まとめてインストールしておきます日本語入力が機能するか確認しておきます ウェルカムアプリからもインストールを試してみますそうですねステーサーと G パーテットだけでいいかなちゃんとインストールされてますね動画再生は VLC はるな MPV メディアプレイヤーでテストしましたはるなは音飛びがひどくて使用に耐えない VLC では駒落ちがとんでもなくひどいです MPV はちゃんと動作するんですが再生速度が不安定なようです動画再生はアプリを問わず常用するにはちょっと辛いレベルです プロセスが死んでないとかスワップがうまくないなど OS の最適化がまだ不十分な感じですかねブラウザーの動作には問題はありませんが 動画再生は、駒落ちがひどい。少し再生の様子をご覧ください。 動画再生は 1080p では使用に耐えません 720p でも駒落ちが大きいブラウザの挙動においては明らかに他のアーチ系ディストロより負荷が大きくてレスポンスが悪い画面のようにアンボックスのインストールを 試ししてみましたインストール時点でエラーが吐き出されるこの後アンボックスコンフを編集してサービスを有効化するんですがどうやってもアンボックスは正しく動作しないなんか挙動が あまりに遅いのでディスプレイマネージャーをウェイランドにしてみました画面のようにタイプ再起動してログイン画面でウェイランドに切り替え結果はやはり。 激用ものままでしたリボン OS ベータ版とはいえ若いだけに本当に荒削りですまず動作が重い遅いデスクトップの挙動が不安定テキストエディターがないドラゴンプレイヤーしかないなど 標準アプリの組み立ての意図がよくわかりません。どういった用途やターゲットを想定してるんでしょうね。厳しい表現になりましたが、このレビューは現状の記録であって、若いベータ版 OS なので、将来の展開や飛躍に期待しましょう。また今回ちょっと と試しただけで動作しなかったアンボックスですが調べてみてもうまくインストールできた事例がないんですよね Android アップと言われてもゲームぐらいしかないので個人的にはあまり興味ありませんけどリボン OS が今後も Android サポートに力を入れていくようなら もうレビューすることはないでしょうねとりあえずは安定化と軽快さといった基本機能のブラシアップに期待ですご覧いただきありがとうございました寒い日が続きますね冬場はマウスのバッテリー消耗が早い気がします メインマシンの都合上普段はアップル純正のマジックマウス2を使っていますこれ1週間ぐらいしかバッテリーが持たない充電ソケットが裏側でよくこんなの車内輪際通ったなと思います充電中は裏返しになって 格好悪い上にマウスが使えない。予備のマウスが必要で、今はマイクロソフトのマウスを使っています。なお、マジックマウス2ってマイクロソフトの5倍ぐらい高い。マジックなのは値段なんですね。ではまた次回。